演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はちこちらこちらサントリーの天然水王甲ぶどうを飲みたいと思いますうん見た目は無色と同然ですけどこれから本当にぶどうなんて感じられるのかなまあ飲んでみれば分かりますよねでは早速あブぶどうの香りしましたね飲んでみたいと思います かなりすっきりとした味わいで口の中に爽やかなぶどうの甘みが広がってきましたねでもそこまでジュースみたいに甘ったるくなくて美味しかったですぶどうを味わいたい方はジュースよりもこっちの方がいいかもしれませんねというわけでこちらの点数とさせていただきますそれでは森林浴仏を待つかなこの森はん森に仏様がいるのでしょうか